いいいいいいいやいやんな痛いいやい や, い や, <笑><も>やんれ<笑>ななよよ<笑>ははい、今日はゲームをしまますくく聞いてくださいよえ、ま、た聞 か, ないかなこれ<笑>タイトル。 一、はい、人だけ違う商品なのは誰？人狼対決。えー、<笑>人狼？うん。人狼って何？何？はい、今から詳しいルールを説明します。<笑>はい。人。今から五、えー、人のうちウルフ役一人をくじ引きで決めます。はい、ね。ほんで、えー、その後みんな別室へ行ってもらいます。 4人同じものを食べてウルフ4人とは別の一人おるウルフは4人とは別のものを食べますそれが何か実際ここに来ないと分かりませんで誰が何を食べたかわからない状態で3分間食べたものの名前をだからみんな食べ終わったらこっちに戻ってきてもらって名前を言わずに食べ自分が何を食べたか言わずにトークをしてもらいますうん。 でウルフを自分の心の心中で予想をします自分かもしれないし誰かかもしれんっていうのを、うん okay? うん、それぞれウルフだと思う人物をその後発表します自分を含む、うん、その後それぞれ食べたものを発表、うん、せーのでで発表、うん、でポイントはウルフ以外の4人はウルフを当てたらワンポイントで、うん、ウルフ、うん は騙せ3人「ともさん」って言ってともさんが ウ, ウルフやったちゃちゃウルフケイちゃんがウルフやったらケイちゃんがもう3人三ポイントもらえるみたいななそんな感じになってます。で今から3回戦 や, やってポイントの多い人が勝ちです。 わからない人いますか<笑>かかってなん食べんねけど今らは何食べたかは内緒やってる。る間をてことはのことわ 分からん自分かもしれないしだから人の話をこうトークの間で探る、ね、ったかあ同じものか<笑> な, なとか、うん、え辛、うん、くなかったでとかそういうトークをしてもらいますい理解できましたか どうも、トミレナチャンネルのみーですえーと、今から順番を決めていきたいと思いますあ、違う違う、お そ, そう間違った今からウルフをあの決めたいと思いますこの中にくじ引きが入ってるんでいきますねあ、トモホさんですウルフはトモホさんですじゃがりことポテトチップス でウルフがじゃがりこウルフがじゃがりこでいきます一番です<笑>一番です<笑>はい、どうぞ食べてください食べて帰るだけやけどねいただきます<笑>大変美味しゅうございます<笑><笑>、うん<笑>うん、OK、うん、いただきます 僕はしてから帰ってくださいね。うん、お？中空いてる<笑>いやいやいや<笑>やめてヘルパー。<笑>めっちゃ味合ってる。見ていいんですか？見たらダメです。ダメです。あはい、あああ商品名とか見て読むですか。いいよ。うん。 あってんかっていう、うん、はいはいはい、はい、どうぞお帰りくださいようございましたみん、はい、な違うもん食べてんかないやいや4人一緒で1人違う<笑><笑><笑>ちなみにウルフはくじで決めてるからねえっあたしくじ引いてんの くじで私が引いた。いや、おかしいやん。うる、自分がう る, るか分かったらおかしいやん。<笑>はい。うん。<笑><笑><笑>いや、何々にかってるとか。な、うん。<笑>まあ、見てもらってもいい。ね。 うん、食べた。うん、オッケー。はい、オッケー。はい、はいじゃあ、どうぞお、えー。ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、<笑>今から三分間食べたものの名前を言わず。投稿してもらいます。うんはいはいはい、<笑>食べたもの。の名前を言わず。<笑>まだね。スタートって言ってから、ね。はい、はいはいはい。もう向こうでだいぶしてた、ね。 それ、あかんやん。いや、言ってないけど、何を食べたか。いや、え、言ってない。いなんか変装してきた人おるけど。いや、さっきぐらいやろうって。<笑>スターター<笑>はい。何を食べたかじゃなくて。じゃあさ、さじゃあ、ごめん、ごめん。今からウルフを探、探らなあかんのやろ私 が, 私が。私が<笑>私なの。いや、私がるん。がちょっと待って、なんかさ。 仕切る人がさ、固まったらさ、なんかちょっとあれになるからさ、その仕切る人もちょっとくじ引きで。最初 な, な。最初、<笑>いや、最初の、この。え、好きな臭いな、今。な、な、なに、はい、今、なんなん。何が。はい。え、ようちゃん。はい。ようちゃんから、喋り出しお願いします、はいはい。食べたものについてですか。そう。<笑>そうですね、あれは。 じゃあ、聞くんやん、ね。みんな探り合うんや探り合うんはいもう3分回ってる、うん。じゃあ、野菜で言ったら何ですか野菜それ言っり は, はっきり答えてもいいの自分、うん、自分がウルフかもしれんねんで、みんな自分がウルフかもしれんねんでえ。ウルフって何、うん、だか一人だけ違うものを食べてる。ああ、そういうことか。ダウトみたいな。はいはいはいはいはい。 な、えー、何、はいはい、野菜で例えた ら, ら全部言ってしまったら野菜で例えんのはい野菜で例えられへんの嘘だそんな感じそんな感じいいねその<笑>野菜ではちょっと野菜野菜で例えてくださいじゃがいもはい何ですかじゃがいもはいへぇー何やじゃがいもセロリセロリ<笑><笑>面白い何 もっとはい盛り上げていきましょう。のすび？<笑>なかなちゃ？かぼちゃ？かぼち ゃ, ぼち ゃ, ぼちゃ、えー。みんなじゃあえ芋、ー、形。どういうこと？ちょっと思ってたよりめっためっちゃなんかこう思ってたより壮大かもこれ、うんに。もっとだからさ。そう いろいろ、こう探り合わんの。食感とかな。あ, あ、食感、ね。え、うんはいはい、そんな、うん、なんかふわーっとしてたとか、うん。はいはいはいはい、はい、食べたものを当てるんやから、はいはい。食感。口の中の水分取られる系。えー、おお、うん。食感、僕は、うん、ガリガリとか、サクサクって感じ。ああ、うんうん、うん。うん、パリパリ、パリパリ、パリパ リ, パ リ, パ リ, パリ。 えー、もちもちもちもちももちも ち, も ち, もち<笑>私なんかふんにゃふんにゃ嘘ついてるな、えー、これ誰か嘘ついてるん嘘つくのとかあるのえ嘘とかつくまあだって結局ウルフを当てるゲームやからわ、うん、からん自分もウルフがわからんかった一人だけ仲間ハセルを見つけるってい話、えーうん、そうそうそ う, そうでみんなに見つけられたらその人負けってことやな、うん 0ポイントそうやけどなでもなは1当てたら1ポイントそ、うん、そうそ う, そう4人が一人を当てたら一人ずつ一点入るけど、うん、で, で 話, 話してる間にあれもしかして自分がウルフかもと思ったらだまさんなああなるほどポイントも自分もらわれる な, るらないからだま、うん、した数の、うんかけるやからそれはもうその試合途中の経過を見ながら にあと1分です。はいはい世間的に うんうんうん、そのものは、うん、認知されてるかされてないかあすごく認知されてるかあんまり認知されないあどっちからてい、ね、うん、すごく認知されてるすごく認知おっちは認知されてるあすごくではないすごくではないケイコさんはすごく認知微妙に認知微妙、うん、あー っいい知ってる人は知ってるみたいなもっと聞いていかんなウルフわからんのやったらあはいはいはい、はい、じゃあ今日食べたものをそれみんな一緒のもの食べてるはずでしょうんわんわん曲してますか<笑> ははい、<笑>にはにいまハハこれめっちゃ聞たかっきたなあ払い<笑><笑>それもその桃なしやそんなん誰やった 感じ。ゼロ。書きましたか<笑>、はい。はい、書いたよ。書いたのを見せてください。はい。おちの、お。お、お、お、おっち。お, お, ち, おちが、一二三四。ね、ようこちゃん、おっちはようこちゃんと思ったってことやな。うんうん、はい、じゃあ、食べたものを、自分が食べたものを、はいはい、せーのでで言うよ。うんはいはい、いくよ、うん。せーの、ポーズ。 <笑>あょょセリションセリションセリションセリション<笑>はい、なんつったじゃがりこ。じゃがりこ。チップスター。ポテトチップだろポテトチップス。うん。ポテトチップス。プスあれああ、っていうことは俺 正, 俺正解。えトマ、トマさんがウルフ。え、なんて言ったっけじゃがりこ。じゃがりこ だ, <笑><笑>だから、トマさんは4人騙せたから4ポイント。<笑>で。おお 当 た, っうう当たった人がおらんから、ゼロゼロゼロ。やったー、四点四点。う, う, うわ、そういうこです。ええ、<笑>う<ー><笑><笑>どういうこと。えだから。 え、まだわからんだから、全員を騙せたってことやそうそう そ, うそううわうわしてるってどういうこと<笑>じゃあ、もちもちって誰言って<笑>あ、もちもち、おっちや。なんでもちもちや。なんでおっちもちもち。絶対もちもち。だから、ま、正直に言うとあかんねんあかんやろありがとう。 でも結局分からへんから。かっ<笑>ああそういうことか。カキイっしてたってこと？でも友さんかって落チと思ったよ、うん、自分やと思わんかったよ。でも自分やと思わんい<笑>。みんなイモイモカボチャとかう。かぼちゃとかいうかぼちゃが出たらうそや な,、うん<笑>そなそ。だからこんな感じで似てます。食べるものは。うんあえー、うかウルフじゃないみた似てます。じゃあ俺らがたえー、っと。<笑> さんんんんが食食べたた以外のの人は同じも食ってんうん、うポポポポテテテテトトチチチチチ。チッッップププスススやな、タターーなんでポテチってそゃあいや俺ポテトチップルビーのポテトソーあーちょっと待って。<笑> ち ゃ, ち, ののちゃうねんいいちなみにねこれポテチの形じゃんこれ違うって、えー、これはチップスターやちなみになりくんめっちゃ見てたからね見てたのに覚えてへんねん<笑>チップスター言うてねこ、ね、れ使わせてもらうの、ね、この形はチップスターやから違います、まあ、で代表的には商品名っていうてめっちゃ見てたもん箱とかそとチップスってさ あその、次はミルクティーとカフェオレです。あ<笑>大変おいしゅうございました。<笑> これ絶対残ったら、うち飲まれへんやつやな。<笑><笑>まずい、もう一杯。おぼ、いっい<笑>あ<笑>ちゃ、待って、めっちゃわかりやすいんじゃん。言ったらあかんね、口に出したからね。はいはいはいこれが前に置いてあって、これ飲めと。オッケーです。オッケー、はい。はい、ご馳走様でした。はい。はい、<笑>ええー。 困った。いやもう困ってる。<笑>全部？全部じゃなくてもいいし。うん。いただきます。おいしい。お<笑>いしい。ナコしてもいいし。<笑> ははははい、はいれ回してういいいいいいト短よよもうううけるかかかかからら分分っったしししゃゃじじあああく今こ決決めめててなそとスター回、うんうんうん、はい。 スタートしてくださいはいスタート、うん、はいじゃあ最後に食べたのはいつですかああ、そっちで来る今日以外で今日以外で今日以外、うん、今日以外やったら私やったらえ 三十年ぐらい。三十年ぐらい。あれ二十五歳じゃなかったっけ？二十五年ぐらい前。ああでもや今<笑><笑>。そういう感じの。ど<笑>んど、うんどんどんいく。これも三十年前ぐらいとか、うん。そう。 <笑>恵子さんは好きは言ってたからな。うんうん、あ、じゃあ、しょっちゅう。まあ、しょっちゅう。でもない。はい。一分経過。どっちは。どっちは、おとついぐらい。おとつい。つい、うん。でも、うんうん、じゃあ、好きか嫌いか。ちょっと待って、答えてる人いて。<笑>ああ、<笑> あ, あ, まあ、ごめん。<笑>いや、もう、だい、<笑>いや、それもあるよ、だまるの。だわるやん、頭、ねうんうん、ってんの。 最後に好きが嫌い か,、うん、あ好き か, 嫌いか俺好き好き、うん、私 嫌, い<笑>嫌いうん嫌い嫌い嫌いなのうん嫌いや、ねうん、な, いな、うんまあ、どっち も, どっ ち, もどっちでもないけどおとつい<笑>それにこだわるよね<笑>言いたいよねおとつい お, おとついケさんいつやったっけ毎日毎日でもないけど、うんうん、まあまあ頻繁 うん、えそうでもない、うん、そうでもないのうん頻繁ではないとも、うんうん、さんはでも30年前やから、ね、もっと質問していかんじゃ分かれんやんたいか柔らかいか2択やわらかいだな言っとけど遠いものはないね近いからもっと絞るようなものもっと絞って言っていいんやったら食べ物の物か飲もんかとかはいどう ぞ, どうぞ言ってください 身近にある。ある。ある。あ遠いな。あ る, あ る, ある、うん。ある。ある。いや、ないなぁ。あ、ない。はい、ええー、じゃあ、ね、そうじゃあ嘘つかんと言うて。多分あか、飲み物か。ああ、なるほどね。うん、はいはいはい。飲み物。どうぞ。うぞ飲み物、はいはい。飲み物。飲み物。多分。うん、それは多分、似せてへんかったら、おかしいと思 う,、ねそう。似せてる、ね、絶対飲み物やねんな。<笑> 似, せ<笑>似せて、似ってももうその向かってた。そんの眼鏡みたいな。 <笑>もっと質問していかんの分かる？でも質問もむずいちょっと待ってイメージ何色イメージ頭の中の色何色それ今日飲んだやつあ<笑>いいところでゼルが鳴りました<笑>これだけダメいい よ, いいいよじゃ色色色イメージの色、はい、何色やあ、何色やイメージよ の頭の中のそのこんなとの色、うんの。こんな色コ。コーヒーじゃないこんな。黄 の, の色？木ないろ。こんな色。ああ俺ベージュ、えー。ベージュ。ベージュ。うん、クリーム色。うん。こ三色あるとから。白。白。私は。 夕焼け色と言われてる。自分やマジで。はい。じゃあみんな自分でウルフやと思う人の名前を書いてください。ーえー、えーえー。ちょっと待ってマジで。せ俺俺はいはい伊勢の伊ではい、はい、あえっ、ー、とオッチヨーゴちゃんナリ君俺 何かやな。ねオちチを。お前や。割れたね。オちが二人。<笑>じゃあ、ね、自分が飲んだ飲み物を、せのでで言いますよ。せーのーでルーはい、誰か誰かわかったね。ミルクティー。な<笑><何><笑>これやんな。 そう正解はややや<笑>ややや、えー、は君いすご点ないややけどこれ絶妙やな、うん、ち1んなゃ点上手るほど。うんえー これもっと質問しちゃうやね。だから3分じゃ足らんからっていうわちゃんと分かってきた、うん、分かってき た, れてきた分かってきた分かってきた分<笑>ってきた分かってきた分かあと最後の問題<笑>最後の問題い最後の口を引きますよこれは視聴者さんにも見せませんけどこの方です一緒に考えてみてください ドンストップドンストップやニ、ね、<笑><笑>ュージックどんストップ ち<笑>ちょっと考えちょっっ<笑><笑>っととハハハハ 懐かしい<笑>はい質問はいこんない質で、うん。はいはいののはいはい質問はい質問はいくいはいは今からいいうんじゃはいはいはいくいはいはいはいはいはいはいは誰がいはフはいはいはいはいはいはいはいもいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは ジューシー？まあ、それはもうこの上なくジューシーやった<笑>。この上なくジューシー。甘くて。甘くて。お茶は、うん。まあ普、うん、普通ぐらい。普通ぐらい。普通とジューシーやった。ジューシー。いかった。俺もジューシー。ジューシー。ジューシー。うん。あ、うん。あ<笑>シャリシャリしてた。サクサクしてた。 え、どっち、なにシャリシャリが、サクサクが、どっち。ええー、どうな、どっち。別どっちでもない。いや、そんなのないわ、絶対ない。テンポよく言ってください。なんでだって、サクサクかシャリシャリか、やっぱり違うと思う。<笑>食べたもの以上じゃないかもしれんよ、ね、<笑>ど え, ー、えどっちでもないの。え、俺、俺、じゃ、俺行くよ。俺、うん、シャリシャリ。はい、シャリシャリ。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 あ、色。色, 色、うんうん。あ、色ね。色。イメー ジ, メージー。こんな色。こんな色。どんな色？<笑>あ<ー>、<笑>あ<と>ね、<笑> オ, ッオッケー、オッケー。これはえ、赤。赤？イメージ、イメージカラーね。出た、出た、出た。これまで嘘ついてるな。<笑>あれ？違う。これ赤。赤, 赤。赤。えー、赤？ イメージカラーよ。ーんんイメージカラー。うん、えー、じゃあ。う ん, ん。い、うん、けじゃんじゃあってなる。<笑>じゃあってある<笑>。うん。一本。まあきっときっと甘いと思うねんな。甘い。うんうん、甘い、うん。きっと甘い。うん、で健康に良さそう。良さそうじゃない？どっち。い い, い, いいと思う。いいと思う。いいないねや。うん。に良さそう。吐息に良さそう。何良さそう？ はい<笑>さそうさ<笑> そ, ささ<笑>ぐきさそうハハハハハハハハこさハハハハハハハハハハハハハハハハハハかハハハハハハハハハハハハ イイイメージカラーイメージカラーー<笑>ージカラーイメージカカララいいやいや、見たまま ん, 赤赤赤赤い ん, 赤いんのわあううかちょっと待ってこれな。 ななかなかいい私は知ってるからなかなかいい感じやったかちか書いてくださいじゃんういこう多分俺、ね、思うのはあれとあれを食べてんねんあれとあれを食べててここ3人はあれやね、うんでこの2人はええやねんなだからでも、うん、答えは41やんな、うん、3人はないよね、うん、ないないないな い, ないねえね、うん、ってなったら これもうかかってるからむずいなぁ<笑>そやね、ともさんかなりくんかでもけいちゃんもうわからんよ最後もうひもう一投したかった、うん、あ, の、うん、あのもう一投したかもう一投したかった最後の決め手をしたかったけどないねん、えー、ないな、ないねん潔くん潔よくね勝くのはこっちやからそこまで<笑><笑>、はい、おっきち <笑>またおっじゃあおっちはい。 はい、え、ちょっと待って歯ぐき<笑><笑><笑><笑>やのにそれで折り合ったらいやこれ養のさんっぽいな<笑><笑><笑>やばいよはい、はい、いくよはい次一斉ので、ね、自分が食べたものを言うよ一斉<笑>のでやんぞ あゆゆっっっっっっっっくくりりりたたももももうううううう一人ずつてててそそそいいいなななしんんんんんんごえちちゃゃー書よよかです誰こにらやみんながリンゴやと思ったから。<笑> 歯グキって言ってるな違うよ<笑>。私リンゴみんな食べてへんか な, <笑>ん な, んかなと思っただけ。まあ、ナシ食べたから。から私がナシだから。で、みんなリンゴやと思ったわけやろ。なりくんと私だけリンゴやったら、じゃあリンゴじゃないナシやんか、うん。なのになりくんは歯グキにいいって言う。だ、うん、からなりくんやと思って。 なに君はりんごやりなしを食べたと思ったああ、なるほどそうあ、だから自分がウルフと思わんかった思わんかったあじゃあダメけいこさんと私は同じもん食べてると思ってて私も思ったよ、うん、<笑>ジューシーやって言うしさまあまあジューシーね皆<笑>さんはどうでしたでしょうか<笑>わかったかな<笑>ヨーコちゃんがウルフでした<笑><笑>ええこれ、ね、めっちゃおもろい<笑>これポイントで言ったらともさんとヨーコちゃん同点 になりりました4と4でしはい、いやありが違う。違う